びょうは起をしてます。 コード終わりました。う、はい、ん、い今は大丈夫だと思うよ。いきましょう。それは。 関係ないってか今いる人じゃない行きますかやばいの始まったこれ髪毛始まった <笑><笑>いいこと考えすぎだろそれ<笑>やべえ自分で閉じ込めちゃった<笑> や, べえやべえもう曲げてる曲げてる曲げてるやった あ, あ あ, あ, あ FPS70 やったうん抜けた <笑>いやいい 今, 今はあんまりきてる。 でーすんいやよくかからんかな<笑>プロキャンスアストラでしょ確かかにアスストトラと合わせるのがジェット強いよなアストラとジェット合わせかアストラとさブリムのウルト合わせたらやばくない<笑>あの吸い込むやつ置いといてさ吸い込むやつのちょっと後ろとかにさあのスタンのやつ置いといてウルト打ったら逃げれなくねジェット以外。 吸い込みの範囲めちゃ広いよ、ね。めちゃめちゃ広い。吸い込みとスタンの合わせ技が強すぎる。あと吸い込みブリーチとかも強いかもね。フラッシュ。俺か、リーダー。対戦をかやえ、これカスタムなの 違うよねアンレッカスタムみたいなスピードだったんだけど。んアんレってそんな速いのわかんない。レアレアケース。ーパパ、相場練習しんでよかったんまあ、いいよ。てかどうなってんねのよチーム TKV は 俺がメンバー変更でしょ。俺と長谷川上院でしょ。<笑>俺と長谷川と SK 上院で。<笑>まああいつら入れるからな、うん、ダイヤだから。うん。スマーフみたいなもんやけどな。な余裕でスマーフだろ。スマーフもいいとこだけど。 そうううや俺顔面の位置変変ええよよと思 っ, とったんや変えよう真ん中真ん中はやばいやろ。<笑>グリーンバックで透かしてレディクルですって言って、打ってる瞬間、口開けるんでしょ、パカーって<笑>長すぎるでしょ。<笑>あ、レイズ使えばよかった。ちょっとピックプール増やしたいんですよね。宣伝のところにじゃあ。 プロキュアンサンドハイシンハッスガーの信。サビ、向こう側で何をしたの？そう。 ドラッグハブファン始まったんだけどテ、うん、<咳>リフ使おうかな。おもジにしいていこうかな。じじじ。<笑>やばすぎ。<笑>バナーゼロじゃん。 え、い、モラルね。モラルね。え、感じみたいですよ。だねえ。はーい。えー、なんか来た。あ、りがとう。なんかリコンどっか行ってるけど、大丈夫。<笑><笑>大丈夫。どこですか。YR アール。ヘブンじゃね。ヘブン。 あえー、ゃあちゃ っ, <笑>、はいえー、った何だ ゴーストの使い方分かってねえからいのあまいん。 レイズ、レイズガレージョイし、前にない。キルジョイ誰？キルジョイ C キルジョイし、キルジョイし、キレジイし、キジョイし、キジあれ入れルジあウィンドこれ入れルジあれし、キルジョイし、キルジョイし、イ なんかすげー走ってきて る, ンいっるやってあっ離婚であっそらシーロン多分裏来てるからあっそらあそこれアストラアストラじよあのジョイが B ガレあやったナイスもう入れるコ入れる入れる入れると思う CT 今スモークいない多分中いないと思う裏なしあこれおったおったおっ た, おっ た, おった<笑><笑> ちょっとスクリオテーキョン よ, っといいよどうしようかも<笑>やっっっててるかかかかいちょっとだけ誰かに作ってもらうガガガレレレーーージガレージジいい時間かつぐ なんかアグラかい取ったあのー、サブスクバッチはバヤさんと一緒で売っててナイスはあおりないバンシーのやつ使わせてもらおうかなと思ってバヤさんがいいよって言っとったらちょっとサブスクバッチはバンシーのでいこうと思いますスタンプはわからん了解<笑>スタンプ何どうしようかなって感じいやサイファーはまじで見えてなかった<笑> ビッコン投げるビッコン投げるためのピンだからこれあカメラあるねカメラワイヤモアルコパストラロード中ヘブンヘブンかなヘブンもくれるワイヤー、okay、入れた<笑> CT やば設置しちょ、うん い, okay、<笑> い, い, い、もうちょいっ、もうちょい、もうい、もうちょもうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょもうちょもう一ょもう一ょもう一ょい、ももうちょい、もうちょい、 ですありがとう全部ペロキャンの筋肉でお願いします。あとあそれはそれでお<笑> よ, <笑>ああよしちょっとか俺のろい。 はい、はいじゃあ、A、リンクク側にスモーク1本置いといてあるわやったーやっ ラストでほびがびがびまだ。 確かに、B 窓、B 窓側、裏って言った方が早かった、うん、俺の目の前<笑><す><笑>あ、俺の目の前いや、いっちゃんと伝わらんくねお前どこやねんってなる<笑><笑>お前どこやねんってなるよ<笑>やばいブリンクで受ける邪魔しとくは。感激する ああ左奥行ける時代オッケー前出ます吸い込みしてよああ食奪とかそれかあいたいたい た, いたはい食らってる<笑> よかったよか っ, った。 ま、あショートになっ、ね、設置してサいいいいかかイウルとスってレツ。ああ、あいつか、やりにくか。なんか、裏うらーティーな。 あ, あのバイパウルと終わったどこにおんだやろいら ん, なんかディスとかにおりそう俺らのキープパターンまあどこ 適当にあありがとうなかよしありがととうーやるじゃないバッカン俺のスタンプよろしく。 あ、バイパー、いいらへんいる。はい。あ、これ、持ったかんくていいよ。いや、違う、これ俺のじゃない。俺のじゃない。あ、あ<笑>奥吸い込みくれる<笑>あー、あごめん。<笑>あめん レ, イレイズレイズ、レイズコップ。やめとこう。行くね、やめて、行くね、やめて。 でももいいいかかそのままチーズと置いと置こうかなこれかいいじゃないよ<笑>、それ外だよ。 a リンク死亡ナイスただサイファーが a に残っいるかもしれん。サイファーシー能性高くなってシっーファーのサイファーがないかん。 マップで殺した今あと10秒今んいいのビ、ね、ーあーあースたーああーああああああああああああたああああああああああああああああああ ててか見ディの底ジェットにした、あジェットにした。俺ジェット使わんからさ セイジは前まで用使っとったでさうん、あ、ごめん C, !C 上がってきとったやばい、マジ、あ, ーありがとうナイス C ジョイ、C ロン、C ロン、C ロンね、はい、ガレージジャッジ、ウルグさんのせい早めに C 行ってもいいかも C ロンかな、C ロンから、あ、ショット当てなほうがいい びっくりした。あ、ちょっと当ての方がいいかも。あ、テオちゃんも死んでたんだ。あ、ええ、空いてるわ、ええ、空いてるわ。じゃあ、ええ、行っていいかも。こ、え、ん、ー、朝倉いらっしゃい。あ、A、空いてるから、もう、そのままナイフで走っちゃっていい。あ、いいよ、普通に。 長くないこんビービーーなことしてたら。また、あ、おじい c i っちじゃないっす c i た 行けるようにしたって長くない?。あん10勝でしょう。何勝った?。これ、ええか。今、どう、姿が。めちゃめちゃやってる時間が少なかったから。ああ。野生の日で言ったら、秒でやれそうな気がするけど。がり笑ってんげんのよ。ええ、だと思う。え行って、みんな。はに向かう。俺、七位のキルジョイを絶対に殺す。 全あ世界は分かれた世界は分かったれ世界のパカタリだ。 ないうしようだ<笑> め っ, っ, っ, っ, っちゃ変だ。 <笑>ちょっとて あ, とう あ, あもうペータ使うのやめよう。全然顔出してこない。さっきまで、あ, あウルトで行こうかな。ウルトで行こうんん。離婚でバレてるし、上が前出てこうないん、ねんん。サイファーがヘーブンで、あの、踊りかめてて、中にさすとら。ありがとう。変身やったことねえ、俺。ありがとう。 面白いのかどうかわからんかったます。う<笑><笑><笑> ティティーはシュー ト, シ, シ, ョートショートだってショート一枚もロングロングロングロングロングロングハハハ 126! <笑><再生><笑>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 近い移動するめちゃめちゃめちやょっと待ってくれればださい。 ジョイ。はあーーショイ そ れ, さ A 取れてない感じか取れてない。ヘブンヘブン取られてる。あと三十秒。ヘブン v e n B、Win のワン、B B B B C, C, C ここ、Win のワン。ごめん、<咳> C、どこを消すは一番奥。うん 前ジャッジ使った、うん、使った瞬間使ったら瞬間瞬間で三キルして草生えたまず そ, それがジャッジこのゲームの一番いいっていうかもうこれさバっていっちゃうぜいいよバーってバーッ、ね、ど, どこにどこにシールジョイさんがね頑張っとるでねちょっと俺吸い込み入れてあげようかなと思うんだよねそそろそろ助けてくれ うん、ううすお<笑>うーすいすごいすごい。踏んだり蹴ったりだって。 エグかったないや読まれてたという か, か、うん、あういつは全く変わってないお金ないんごありありがとうありがとう あ, あ, ありがありがとうありがありがありがあありああああり で、A のウルトオブも取ったら俺はウルト使えるよっしゃいどうぞゆっくりしていってくださいあ り, ありがとうございますうん、ありがとうアッデーティングドロマかそうかオッケーエロンペレーターあーくそ あごめんなさい、すぐちゃった っと <笑>やべなんか癖で、B ー来てもらった。<笑>ありがとう。ええー、よ。はい。成人時の癖が抜けてね。 マイニー。ル B、B なんか半分に割れちゃこれれゃここ方方のこれ見方のいいいや違う、敵のううう敵もじあああ、敵の敵のうじゃあ緑流すあどうあそりえあでる、A3、人以上いる ああ無理だ、めっちゃいる。ショートにレイズ。ショートに レ, ズトにレズイズイ。<笑><笑>無理じゃな い, <笑><笑><笑><笑><笑>あ 無, 理い無理でー。無理でーまぁ、あ、俺、ここ、やっちかっていいですかな何でもいいんじゃん、あれやし。<笑>あれ、何でもいいんじゃん。<笑> あーあーあーああああ部全部ラン全部全部全部全部全部全ん全ゃ全部全部全部全部全部全部全部全も全部全部全このレ全ナも部全すぎるけど違間違いない部全部全部全パ全部全部全部全部全部全部全部全部全も。 どうしてあなたがってくねるの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 ね、武器いっぱい落ちてると思うそのへん<笑>えっと一応二十二入ってる<笑>ああかったディディガーいったなー多分ディディガーおっちっ<笑><笑> ジャッジしか勝てですね。簡単だったわ、今の試合。マジでジャッジしか勝たんやん。どうなったん、このゲーム。なんかウルト使いたいな。<笑> B てい も, もらっていい、これ。B の、あ、オッケ ー, オッケー、いけるか。そこね、さっきバイパーがその中で待っとったの、気をつけて。オッケー。 分かどこにかれよこれがしょアい、ウン。かこよけそう。じゃあ、そう、あそこもいた。あそこにいた。 あいあいとこ。<笑> あ, うもン、うん、ありがと秒はい、ナない。 ああ、相場のカバー。ありがとう。ありがとう。どこ見よっかなシークル と, と思います。ありがとう。じゃあ、B 見ときます。次の次、木いらない。了解了解。C か B だと。B ウィンドウ置いておく。ああ、C にあれきた。前パーの。 そういういことですねウィンド来ない。コーナーにあレだわレイズビーマイ残ャなし。毒をですわ。 がすごい い, いン入てるワンチャンこれ手前あるああナイス、ね、行こういるいるねやるやるナイス A も A もやれてるらしい今 C が一番残るあ、スケクルはないクシークルこれ C 入ってくるオッケー多分もう入ってる カメラリコン7秒リコン43リコンロングにロングにバイパー引いたここいないロングにバイパー引いてるロング側にここお前そこのアグラはまずくないかいやもう任せろ任せろ俺は死なねえからトーン押 せ, せい込まれたトー うん、いいの お, ーおーからんすごいっ<笑> どうせ死なねえならもう一回見とけよ可愛<笑>、えー、い, いいなあ俺の食ラー入ってるあっと BB もっかいのとこ ど, どっかにカメラあるっておもろいな あこれ A ショートにレイズダウルパンボンボンブ ン, ブンウィンドウきてないな B マイツあっあ あ, あ<笑> っカメラで刺されてる ん, んあのずっと定期的に位置バレちゃうんで。 F かなんかで抜かないとダメ。ダーツを。ダーツが刺さってるんで解除キーが多分出るんで、それをやってくださいって。 違うタンありますよ、ねそれいい。ありがとう。何<音声>か二人ルトラで死んだの笑ったわ。ありがとう。<音声>なあ知らん、せっかく強くウロウロしてたんじゃない多分。ちょうどせっぽにたりた。 スルジョイ、A。な、う ん, んやった。スルジョイやったよ。上がっちゃうでこれ一緒に。いいよ。ただめっちゃおったけどな。これあとトラップイ追っかけ食べよ。壊して。はい壊した。よし行きまーす。見てるみっ。ゴゴゴゴゴゴ。ミッドオリタとか。 A A、ンーやっ た, や っ, たバカっちます。 あれねえな<笑>何も何も感じない何も 何,、うん、何も感じねえわ<笑>いやらない。失うものがない得るものもないやっぱランクっていうシステムはとても素晴らしいものなんだねありがたいな分かりました一緒にできないランクがあるっていうのが頭まかしいと思います私はうん な, んかなんだと思います、あうん 5人 で, 5人全るあれでも来ないみたいなこと言ってなかったツイッターで来ないっていうかあでも昨日かそれ今日は知らん。 あいつ、連絡しろとか人に言っといて自分連絡せんやん、ええええ。バイヤシよくました、ね。ボロクソ、ボロクソ言ったらね。<笑>バイヤシ詰めといて、うんととか。俺ぐらいしかバイヤシに言えないしょ、誰も。連絡なしですかって俺言っていい<笑>連絡なしですかって。最<笑>初<笑><笑>も怒ってたよなって、鉄とドミニいや、鉄とドミの前でそれ言うんでしょ。 ま<笑><笑>もドミちゃん終わってるっぽいねん。実は何やってんの長谷川が来た。違うよ。違うよ<笑>。<笑>俺らが俺らが今話すのは違うよ<笑>。 せさんふざけんねえ。えメイドホッターなめてんのか。<笑>バロシオうぜ<笑>バロシオーか。あれなんかお前ら8時間練習とか言ってなかった。y 時から。九時からやったけどあの y s i c 違うんよ。あれ、一人こんなよ。では、前もち ゃ, ちゃんと連絡してくれてあれけど。 ヘッツとバヤシを。バヤシに関してはちゃんと怒っとったのに。<笑>なんか俺の俺の方がインリツ高いぞ。なんか緊急事態なんか緊急事態でもあった。には多分日本目掘ったんだと思うからしょうがないだ終わりはなんか熱い街。あ<笑>俺と仲間たちで育ててりゃそうなるわ。<笑> まあ、質悪い世間だからね、出回るのは遅くねえよって感じでね。これから吸い込む極上のウィードって感じだから、しょうがない。RIP10 が起来た。一方、目で掘った熊谷が地獄地元をつなんかパティブチが入ったのかと。誰<笑>が ?8 世。え入ってないよ。うん、あー。 ウシーコンペティブスウォードのディブすごいことルプラチナパイアンテる、ね。ティプラチナタイアンテて似てルカイティルイアスルンディるラヤトダウセルる。ヤトダウセルナなんナナナナンプラチナ方がダサいじゃん アアイアン黒だからな。うん。あかっこよくな、ね、い黒、白。なんかもう、男って感じ。あ<笑>、ブロンサーズうんこ。<笑>もう、汚い色が<笑>。個人的にゴールド割ときれい。 どんだけランクある、うんああうん、えマスターグランドマスターマスターグランドダイヤまで一緒で、うん、そのあとイモータル。 おんおグランドマスターがなくてチャレンジャーがレディアンド。これアイセンさん好きだったわ。すみません、おゃれさまでした。してくださいありがとうございます、まね。アイセンさんってロールのプロゲーマーだった気がする。今アイセンさんのアモンガースめっちゃ好きない アイセンってさ、いい ISENN? そう。えあの、ハモニクスに行った人や。あ、そうなの。セカ川さんともチームメート、アイセンって人ああ、そうなの<笑>俺、アイセンさん好きだ。ハモニクスで何やってたかなサポートかなんかやってたい や, お前やってたの いやサポートってあの、どれでよアロルか。その後ラスカルディスタなんかいったんじゃないかなうん。えどうまんうん。対戦を確認。うん。えっええいえええええええええええええええええええええ あジャンクルだそうか、バつとかおっとっ。なんかもう、すでにあのー、あれだ。あれだからも、やる気がない。<笑>やる気が出てこない。つデートスるかしら。あれだ、アなアンでアスト使とうかスうまくなる気がしね RIP 1ゼロがブリムストーン使っとるやんマジ。RIP 4ゼロてるな ん, なんだこの、バルカイニータたマフィだよ。わからんバルカイニーカスタイマフなんか新しい構成になった<笑>ノーデュエリスト構成ねセッチコ最強キョーデネ。チコ嫌だ、だなこれ 設置したらめえよ<笑>設置し<笑>カメラでダーツとしてそこにショックダーツとバイパーの毒とグリムの炎が飛んできてアストラが食い込むただサイトに入るまでがちょっときついアンレダーだからできることやな<笑>まあでも目的ってドローンで撮って<笑> じゃあ、木でさあ、木三つか四つければって言ってさあ、の設置場所まで五人でゆっくり入って、設置中五人で。周り守ってさスモーク中で。助かる。了解。 だけ四とかでやってみようかなやってみよう。マリンさんがこれいいって言ってたんだよな。適当にリ離婚入れます。はめっちゃ下がるの。やめ。見と見えない。ええ、ええー、えー、えー、めっちゃ映ってます。 入ったら教えて吸い込み入れたいです。はい、入ってくら入ってくら入ってくる入って入ってくる入って入ってくる入って吸い込んてくる入ってくる入ってる入ってる入ってくる入ってくるるる入っ入ってる入ってくる入入ってる入ってる。 吸い込みで帰ってきた<笑>。吸い込みで帰ってきた<笑>。<笑><笑><笑>アサイピーチゼロの動きやばっぎた。<笑>メインジャンプで飛び出してゴーストでヘッションをよう分からんな。プリムスポンがやばかった。ィルジョイ今頑張って逃げようとのショッかもしれんけど、メインの吸い込みで戻ってきた。<笑><笑> 本当にやっってるいいいるくくんんうもうオッッケ込えバああやももすごい残り1名ーいるいるメイン ハセハセさんすごかった今、いーリンクから、CT って、テキノバジローのセンサー、アトアバタシガ、ユーブバランス壊れたんだけど、ポのタンがゲット。 ないったないかクト毒の壁よ B イン を, ったイの<笑>毒を消す入っ消すた。 よしう。うん い激労なんで あ, あどっそうか。 れたじゃないどうせいいだろう、いきなり売るとつか。 ンつ危ないよね、うん。うんあの あこれさ、ミっとくるかも、ね、あーあ来るかもできてる。なんかハイミット残ってた。おもろすぎた。 おト引いてた引いてミだよねうんミッドツミミッドツーミッドツリーツミトツミトツミトねミトツミトツミトはミトツミ 頭入ってんだけど。<笑>死ねえよこいつバスで。一回食らってたんだよなんか。かかだだんん RIP は一ゼロ四って感じでした。要するに。 どうするのよねえそれお金ないからへえー、なあーだあだ こ, こ, <笑>こいつ勝ちだりこいつ<笑>このブリもやばいです<笑>このブリ も, <笑>もやばいっす<笑><笑> いやーなんか負けた僕が絶妙に切れてなかった。わ<笑>ミッとはのショートトじゃねえのいまーすああグ ル, トアルン パスチナ昔の人って戦争でさ。 戦争行く前に女性マメ<笑>としても持ち歩いてたらしいマジ、うん、でもそれ、キンはかっている。何それ、キンはるって戦争で死にたくないから持ってく、ね、キンななはかれている。 じゃあげる死んできます。早く死んでくれえー ちょっと こ, ここリコリコンゃねえあれ。入入っっててきそうこれから来るぞバイクを設置い いやーごめんったうわー車線切 り, 切りんだえだーなんかつてるあーエイモルごめんえなんか死んで、ね。んーなんんんんんえななかかか死ででねー味方のショックだぜしんどるる残り1年ラスス っ, たったはずかも左はうナナイス強いナイスでござる 違 う, よ ね, 違う よ, ね会会よね。間に合わない、ね。あ間に合 わ, るわないや。スモーク大しただけなんです。悪いことしなくてああああああもう悪とはなかったですけど。<笑> 誰が悪いかというと、とうと水俺が死んだから、うん、俺, があ俺が悪かった。全部俺が悪い。全部水の。俺かい。俺かい。全部水野優やが悪いね。ああユーー水野優也が悪い。全部優やが悪い。うい全部優也がい。がい。ええけど。ええけどさ。フ<笑>ルネームや、まあ。プライバシーなさすぎやろ、こいつら。<笑>大丈夫か見せ て, て。<笑>こんなも 毒を消すわまた B じゃんこれ確定で。ああなんかおったよー外したよ 海、ね、がおったよーん毎回バイク持ってんの海だよ ん, んめっちゃ多いよんあ強いよこの人じゃあなんでカバーないのは頭はワイトンカステーションかよ残り<笑> あまれたはこんなにゆっくりしていってね。<笑><笑>ああ、めっちゃいインーあに<笑><笑><笑>ちゃんも のみちゃんシャワー浴びたら行きます。結構前に行ったけど大丈夫大丈夫もう普通に身体できないわ、人として。<笑><笑>あおあ、すみません。お待たせしました。ごめん。ごめんビーー、ビリガーズ。 適多すぎてスモ ー, ー, ー, ークテキトスイねここだってここ知ってるこの技こうやってやるとなははははははははははははよははははは ビーリンクってきょテキョビーリンッってきょテキョ気をつけて。いや、私このトロールやべんだけど。<笑><笑>このトロールやばすぎるョッ<笑>、ね、<笑>こキョッテキョッテキョッテキョッテキョッテキョッテキョッテキョッテキョッ いい設置してますね。バヤが来た時、ぶち切れてくれ。<笑>なんでなんでなんで？え、この前俺に言ったよねみたいな連絡なしで。<笑>いやいやい や, いや俺結構上手なんで、無理っす。おいで。しょうがねえ、のみちゃんに。<笑> トロールの仕方を伝授してやるよ。ドイツガチ外約なんだけど。けただの外約トロール。間違えた。間違えたんだけど。え え, え。ああ。ええちゃんそこでやったら危ないよ。ここここでやった方がいいよ。あのアグラくの。ああ、オッケー、オッケー。それじゃそこは危ないってだから。 こちら恥じれやったがいて絶対。やば。やだやだ。しれしれしれ。あレートするよねも僕。い や, い や, <笑>いやランクでも同じことやってるけど俺。やば。だ<笑>手加減だから。じゃあ俺がこのここにいたらやばくな い, い, い, い？せ、はい、のせい<笑>。これ。 くやかない<笑>あっ外した外したし。 えてかなんでさ、お前さ、86食らってないの俺、112食らってんのに。なんでしょ あ, あょ だ, ってだってさ、味方のやつやであんま食らわんのじゃん。しかも俺、ジャンプショットしてるだったら俺じゃん。そもそもさ、もっと早い話するとさ、俺じゃん。死ぬ必要はなかったじゃん、パパ。逃げて。閉じ込められとったんだって俺は。いや、だけどさ。 最後の食らっても死なないじゃん、俺の森って。俺、きしん。だから、一緒に殺したろうと思って、ショッ絶だっういうこと。そ う, う。あれ。一緒に死んだろうと。いっぱいトロールロール、もしかしこのチーム。<笑>俺だけじゃないじゃん、そう考えたら。そうだね。お前のせいじゃん。さっさと詫ビロ俺の分まで。あ、ミスター。名前、ふざけんだ。ああ、君、まさに。なに、これ。マジミスター。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 <笑>あないすないす、はい、あと、はいはい、ハイミットとビーミーハイミットとビーミーーーいやついいるかもこれ落としてるわ吸い込み出てこなかったああ、ま、いいモロイディモもイいィモロイディモロイディモロイデ B2, B2 あどうせえあいう<笑> あ, あれ。 避けてんのあケあシないいででしょこんなんちゃんリーズシたら しぼきましたよこんなん、うん。まった い, いじゃん。めゃいいのあめっちゃいるめっちゃいるごめん。<笑>なんかダブルピークだけめちゃくちゃ綺麗にた。セ<笑>、ね、ラス。チーム B 今度ウルトラ綺麗ウルトラ綺麗アストラさん。 あス ト, ストラさんあストラっそんなん無理やろかもしれんゲームやろかん裏ヘブンしたないヘないから ロ, ロングは勝った勝ったはい、じいじロング<笑>多分解除しとんの気づいてない絶対気づいてないあっ、つかけた アストラさんとだストラッサーもうちょい左とかあの位置を変えといてくれれば。はい。なんでさ、そはではい、倒さね ん, ねん、はい。そこだろエ<笑>ーイベルハウスかよ、お前。 は い, はーい、まあ、僕マーシャルで見せてくるんでマジはいまあ足し算で勝負してこいやっぱり な, なんか真上に2チャージで打っとくはとりあえず足し算で全部大目に101カットおおもかハリビット言ったんだけど うんいいだろうかね、あミスっミセッタジェットロ ー, ーはい、ジェットローは。 なん入り方見せてたの。えっ、お待ちした。やば、ちょっと真面目にやるわ。負けたらやっぱ俺のせいだからさ。うん、いやもう俺のせいじゃないかな、スフラグ見てみよう。ああ、俺のせいじゃねえや。<笑>もうこのゲーム、キルはべてってね、やっぱ、久しい。ありあえずドローンを適当に流しますわ。絶対 B でも。 キルるような。るやフィ ー, <笑> ー, ー, ー, ー, ーリングでなんか A サぐらいに D コン入れとこう。いや、俺もうね、あれだからタレットに分かってるからタレット潰しとくわ。タレットここにスモークたけば潰れるから。あ、ストローさん、バラマイクでますよ。これでいいじゃん。んもう B 入れるよ、これ。 両両方方りるいっていくしかない。 何, 何が行われているか分かんないいやもう無理やろ<笑>ナイス全体押せる後ドラゴンああ<笑>あ欲しいそんなに因が嫌いかお前<笑>なら俺のインドとンのし<笑><笑>チンポチンポマンコマンとんか。<笑> いやまあここは買うかな、やっぱり。ここ買わなきゃ男じゃここはえいよね、ちなみ に, ーかにカバー。ちなみにここ買った方が多分強いです。ああ俺は設置できてないから買った方がいいよ。あ<笑>逆。<笑>俺と仲間たちで育つ。うまあ、そうだね。悪い世間出回るのは遅くねえよ。さあー。水孔国 の, のナビード。 ないあいつじゃんすげえ出てくるえお前199もおかしいやろこのゲームやってくるーなっないいナイ ス, ナイス極上のビード強日本ー日本メド掘った<笑>熊谷が地元<笑> ここにいるいつでもジグザグ裏巻きの願い事のようにリリックを書いてる多分最終仕事なんだピッキーがうまうん、まあうん、その辺が入った入った入ったうしてるてなさそうた入っった <笑>よかったじゃん。ようわからんえ、まあ、じゃん、この前は。や、るれじゃん、あの。つまり、そういうことじゃない。確かに。つまり、そういうこと、しかも、俺、今、何が起こったかってさ、俺、ノーシールドなんだよね。<笑>ノーつまり、そういうことないよ。なんか、まあ、ちょうだあ。あ、そうだ。いいよ、はい。サンキュー。すみません、これさ、ね、できる、これ。お手玉。ちっと、お手玉するの、やってみてなんか。あれ、ちょっと待って、<笑>あれ。お手目。 いててちょっとく れ, <笑>、ねはい、れ。 ショートチ<笑>ンドゥーロード中助か壁を消す敵残り一名 頑張れ日本メドホッタさっきのパパ言っとくとあのショックボルト入ってなかったそううん入ってなかったよ。なんか左黒缶の左側のさ、うん、左の壁にぶつかっとったああホントにピーガーカイマカースト取り投げてきてたここでディコンコポイ飛んできた おさんわざと負けようとしてるでしょうあだだあ、ジャンプしたん。ああ、ジャンプした。ああ、さャンプした。ああ、ジャ相場した。ジャンプした。ジるンプした。ジャンプした。ジた。 ミッド初動でドローン使ってくれると初めて見るようかもしれない、このショーやべえ、パリピュんねんけど。こっち<笑>今の、早<笑>い、早い、早い、早い、早い、早、う、い、ん、早ウルグさん、スパイキーで早く行った方がいいかも。ああ、あ<笑>いいね、こいつ。<笑>ポアポアプリジン。ホ<笑><笑> どうもすげえクソエムしたいいいいにてるさよならも僕についてこないでください僕はしい持ってるんでいや残ってるからし、ね、れできん取ることはちゃめちゃないよな まあ C4 変なところ落とされたりやばいから<笑>ってことだと俺からしてみたら c 方がどこにあるのか俺には関係ないよなんで離婚ささんでこれでし 何でバレた今うんだから何でバレた今のでボレた今の音の中、ねの B、の今の音でのから了解この人ういってから何から今の音あから何の音だから何のからか どこに、ねね、行きた、ね、い <笑>思ったことなんだけどさ、<笑>最近分かったことないんだけどさ、3分45秒あれは設置できるあ。4分じゃない、4分で4秒じゃない、<笑> 3秒45くらいで設置できるいや。設置3秒<笑> いや、3秒ではないと。ういう3秒ちょいやる4秒じゃないなっっけ。4秒って言われてたんだけど、3秒45くらいでもできる。うん先に言ってたら、その場所にスモークさる。おいえじじしい。お、ね、いしい。ゃあしい。あいしあいしい。おいしい。おいこい。おいしい。おいしい。おいそこおいしい。お<笑>す。しい。お レッタソこカ。あれに使う、テニスカート。<笑>あれ、チョコワシャたわ。ウルトでレ。Okay. <笑>お どこにある <笑>あちバンドの 3…、ね、<笑>マックスカいトンのタップで大体、ネジーゴンに倒す方がいい。俺スマッチ<笑> タップ打ちで頑張ってくる大丈夫 いやどうしよう中にいるんですか<笑><笑> 惜しかったね。もうちょっと見ミュレーターオールヘッドショット。<笑> キツネと鳥を一生何もしてね r のに入ってくる。ありがとうちちちょょっとこここでいいックよ ちょっとおお前ビーあの B2B2 B2 ドラゴンとローラーじゃ あ,、B あえっと、H あっスパイク落ち た, 落ちたかこんなところにおるわあっと A のあのこことミ最初はね これはねサイトに行かずに長谷川についていくそと。 マスターを切れないセーちゃんあの 5, 5秒までそれやったろうあと10秒、はい、う設置だじゃん俺半あるからとりあえずショートにいればあそれは顔出していいかもしれないけど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 日本メダ掘ったんだよね熊谷が地元かくくだからひらりこでしょめんからみくぞ<笑>まで迎えに行くりくぞくりくりくりくらくりくりかりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくクくりくでくりくりくりくりくりくりくりでりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくり もうあれだからかサンプリンルにイスクは何 か, か, かたんなットのっ界。 うわ走り撃されどこまでれがあれか全然わかんないんけどいい、ね、どこまでか全然わかんないんけどどこどこ えでも全然自分のスモークとあれで何も分かんなかった。<笑><笑> 相手俺らからのコボラでラウンドを取ってるくせにいいこと言うね僕怒っちゃうよちょっとおおなんか俺の方にだって見ない ア<笑>ストラスだ、えー、もうこにたサた。 あと35秒できるそれ負負負負負け負け負け負け負けアトサンジュゴビョディケーション。 この後何かやりそうです。えー、なんかやるんかななんかやるんじゃん。今、あ, あんまりバカマしょうから。バヤシだよ。あ、そういうことね。じゃあ、バヤと鉄ツが何にも変身ないからさ。ガチであれ俺がジュージハニーとか。<笑>もっと早い家や。絶対寝とったやなあいつ。負けちゃうよ。ちょっとしっかりして。あのさ。頼むわ。 俺らは5人で1つのチームとしてや っ, ぱやってるから初戦ゲームだけどそこで限界をねまあ見つけていかなきゃいけないさすがプロゲーマー言うことが違うあーにゃ。んつんないあ元プロゲーマーなんできっと1 c をプロチームだとは思ってない オ<笑>わ、タオイルやおしえ。ディフェンダーのゾンマいチョウガナコイチョキマうワ。ノバリトディンハンガスウィズノゲイミレクシュ ん前半悪くないでしょ。後半でしょ。<笑>やっぱ、後半やっぱダメだったなぁ。ちょまあ、俺対戦 MVP でさ、やっぱ、よくわかんないキャラで4キル、ファーストラって4だし、4キルとおかしくないかなぁ ど, うどうなんだろうちょっとわかんねえわ。わかんねえ。疲れた。ランクマじゃないとやっぱなんか、心折れちゃうわ。ちゃんとし た, としたやる気が出てこもんな。 なんかいつの間にか新しいチームでいってるんじゃん。なんでチームアップドラフト。んああ、ね、フリーエンジェントチーム、うん。わかったわかった。ってか、どうなったあれは、あの、テオちゃんのエンコードは。エンコード今アップロードね、99%。お処理中。春はツイッター、t w i